はいどうもこんにちは、白倉です。今回は白倉パート3をやっていきます。ではやっていくぜ。ガラスや窓をいっぱい作ったぜ。丸石があっていいね。いいね。 豪華な家ができそうだね木造の家とか自然を生かしていい感じにできそうだね たくさん建築物を作りたいね家とかマンションを作ったらおしゃれな感じになりそうだねいい感じ いいね。二階建ての家ができてるね。夜になったね。おやすみくま B。よく寝たね、わらわらわらわら。 スイカ美味しいねいい感じに家が作れそうだね 砂をたくさん掘るね砂を掘り掘り掘り掘りガラスをいっぱい作りたいね 村人さんこんにちは道をいっぱい作りたいね白蔵今から整地していくね すごいすごい すごいすごい ね、ちょっと待ってねちょっと待ってねちょっと待ってね ちょっと待ってねちょっと待ってね聖地と建築は長かったな松明をたくさん配備したしきれいに整地したよ海とかきれいだな木の床とかいいね わらわらわらわらいい感じにできたねさて RTX にチェンジするね RTX に変えたけどきれいだね 夕方が綺麗だね家が綺麗すぎてすごいね窓ガラスが暗いけどガラスが映ってるからね床が綺麗で光とか影とかあってるね 夕方が綺麗すぎるね。夕方が綺麗。いかがだったかな、白倉はチャンネル登録・高評価よろしくね。じゃあまたおくまりー。